こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会。あす、一宮支部です。今日は株のポトフを作ります。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらです。 えー、阿蘇市のスローガマさんの器を、えー、貸していただきましたスローガマさんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでそちらもぜひご覧くださいでは大空さんきょはい、今日はかぶ の, のポトフ、うんはいえー、と時期でもありますですで、ね、そうです ね, ですねでまずはかぶをこれ半分に切りますはい この根は離さないでそのままですねそのままはいだからちょっと芯を切って、はい、一口大ですねお水を入れます、はい、それにコンソメ はい、ね。先にコンソメスープを作っておくんですね。はい、ちょっとね、溶かし置いて。はい。滑り、うんね。はい。 玉ねぎ玉ねぎちょっときい白菜菜を結構野からの水分が出ててくるで蓋して炊きます、はい、じゃあその間にベーコンを大体 3cm ぐらいの幅に切ります。 ねベーコンが入るとこれはまだちょっと後で入れますので美味しいですもんね、うん、結構煮込む時間が長いのでその間にね、うん、他のおかずを作ったりとかそうです ね, ねあの便利ですねうん、うんうん、いこれがあるとちょっとこれでぬくもるまで炊くからですね、うん、もう一度ちょっと熱を装いが変わりましたね すごく素敵です。豆乳がぬくもったらですね。うん、出来上がり。あ、うん<笑>うんうんうん、美味しそう。カブのホトフの甘い、うん、湯気の出汁。美味しそう。もう湯気まで美味しそう。豪<笑>華もたくさん豪華にもお仏壇用していただいてありがとうございます。<笑>では早速いただきます。いただきます。 味が苦手な人もよくしてる地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿阿蘇蘇市小里にある阿蘇スローガマでは 陶芸教室も行われています実際に土に触れお気に入りの器を焼いてみてはいかがでしょうか